さあ踊り子の皆さん、いいでしょうか踊り子の皆さん、左手を上げてください、こちら、えー、と私たちの地元、荒谷にある、えー、と桃貞ガエルという一度、東南にあった銅像があるんですけども、そちらにあるあ荒谷浜を、えー、とイメージした青になっておりますはい、踊り子の皆様、次は右手、こちら荒谷浜に、えー、と沈む夕日をイメージしております。 えー、とこの後後ろで、まあ、旗の方にその風景も描かれておりますので、えー、とその風景を楽しみながら、えー、と見てもらえればなと思いますよろしくお願いしますはい OK はいそれでは改めてまいります皆さんこんにちは荒谷るこキッズです 本日最後の演舞となります。大人子供で、えっ、ー、とこの会場を盛り上げていきたいと思いますので、最後まで応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、晴れだまし電話バージョン構え。 言った通りちゃんと変えだろ しております。ご覧のように、えー、と親子でも楽しめるチームとなっております。自由に計画にしてもらえれば。 ありがとうございました。ありがとうございました